青少年育成のために、親の学びのプロジェクトを推進している。できることをコツコツとやっていきたいという話があり、その後、佐藤義雄家阿蘇市長から、皆さんの日頃の取り組みに感謝しています。これからも一緒に青少年の育成に頑張っていきたいと挨拶がありました。総会の後、スマホ時代の生徒指導と題して、熊本市立三和中学校、 田中真一郎教諭の講演会がありました。講演会では、スマートフォンやインターネットは、これからも欠かせないものであり、規制するだけではなく、どんなに危険で、どんなに便利なものかを知り、使う側のモラルが大事になってくる。そのために、大人は、モラルのある人材を育てていかなければいけないとの話がありました。